してもらうんで髭剃りますいや別 ベ, ベースメイクせんでいいんだけどいやんでいや全部してもらいたいね俺は本当に<笑>ちょっと一回やるんだっ本気でケースを選んでくれめ ん, めんどくさ<笑>ベースまですらなんじゃん<笑>はい じゃあ、早速ですね、アルちゃんにメイクをしてもらいりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。美味<笑>しい。<笑><笑>うん、美味しいね。はい。はい、じゃあまずベースから。ベースから、これなんかこう、あげんでいい こ, こう。あ、あげたがいいよね。パッチン、揚げパッチン。パッチンね。 あ, あかわしり、うん、じゃあパッチンあ今ないってことでしょあかわしりにあるあかわしりにあるでしょうん、じゃあもうないってことでね、今はいや、かわしりにあるねぇ、もうまああ<笑>日焼け止め効果あマックのマックそうこれよく YouTube の人が<笑><笑>うちもやりたかった<笑> 何、ねうんうん、<笑><笑>で <笑>いやわからんって見えんものだって。青ひげをどうなくそうかっていうのを考えちゃうん。考えちゃう。青ひげをどうなくそうか<笑>、うん、考えちゃうってこと。待ってめんどくちゃだろ。めんどくちゃーん。だ<笑><笑>からうちはもう目がしたいんよ。目が し, なしたいから。うん。このもうベースはどうでもいいけど。<笑>わあもうなんかね、本当ね手つきがね。 待 っ, <笑><当に><笑>って美容師じゃなないよ、うん大丈夫ですか。庭なんですよ庭これこれあもうなかかわわるんこここここれれれれれ終わ り, 終わり、うん、今から目本気目本気、うん チチやるやついやいいいお前やりただだけけは<笑>、ね、ガガででもうアイイメクをあった粉何これわ か,、うん、からなかったけど。<笑> はい、あれ。指でやるってことか。そうそうそう。女の子とかは結構わかるかな。なか指で、アイシャドウ塗る。気持ちわかるかな。うーん。はい、終わり。ちょっと鏡で今見ていきたいと思いまーすー。この、この感じを今鏡で見たいと思います。 ちょっと待って「新しい私」何これお姉か出てないちょっと。<笑>